はいみなさんこんにちは今日も早速行ってみましょうノルマンディー上陸作戦の時にも大活躍した貨物船ジェレマイア・オブライアン号映画タイタニックのエンジンルームのシーンはこの船の中で撮影されました船の上にはこのやたらと揺れる階段を登っていかなくてはいけません 激しい戦いを見てきたこの船も今は世界中からの観光客を優しく見守っているような感じがします戦艦ではない貨物船なので自己防衛のためだけの武器を備えて戦場に行ったこの船当時は2700以上作られたものの 当時の状態を保つ船はこの船と他に1艘だけになりました昔の貨物を置いたスペースは現在は展示博物館のスペースになっていますその一角に展示されているのがタイタニック撮影時のエンジンの操作記録ですフル加速で前進した後氷山を避けるためにストップさらにエンジンをフルで逆回転させた操作を 何時何分に行ったか詳しい記録が残されています博物館にはこの船が北フランスのノルマンディで活躍した有志を再現したジオラマがありますこのジオラマの砂は本物のノルマンディの浜辺の砂を使用しています これが、この船のエンジン室の動画です実際の「タイタニック」のエンジンとこの船のエンジンが似ているということからこの船での撮影が決定されましたさらに下の階に降りてみましょう 実際のタイタニックのエンジンの大きさは3階建てのビルに相当すると言われていますですから映画撮影時はこのエンジンの周りにミニチュアのセットを作って撮影されたと言われています78年も経っているのにこんなふうに元気に動くエンジンに感動すら覚えます自分たちのペースででで見学できる船内では たくさんのものを見ることができます。